お母ちゃんどうしたの ジャン君おはようございます。おはようございます。よいしょ、ジャン君。えー、っと、突発性膀胱炎って呼んでたけど、そうじゃなくて、特発性、特発症、特発性の膀胱炎ということが分かりました。 今ね、えー、昨日アップしたやつを文字を書き換えましたというのも、えーまあ、詳しく話すのはもうやってしまったと思うんですが、えー、原因不明のものは特発性突発性と呼ぶんだそうですよ、えーまあ、その中にストレスっていうのも含まれているのかもしれないんですけどストレスを数値化することって難しくてですね、えー、それが 原因ですすとは言いい切れないわけででよねでも、えー、膀胱炎の要因の一つには挙げられているそうです。だったらじゃあどうするっていうことでいろんなことをうちではしていますけれども、えー、一つその食事療法というかですね CLT だったかな CLCTL だったかな。 えー、CLT ですね CLT というのが入っている食事、えー、ご飯をあげ始めていますこれ今試供品で持たせてますが買うと結構高いそうですまあそれがいいんであればっていうよりはもうそれ以外に方法がないのでね、えー、それを続けていこうと、うん、その前に先生がちょっと一回みいたいなとは言ってたけど、ねうん、ああそうね ということで、えー、っとこの、えー、特発性、突発性の膀胱炎というのは血跡と、えー、菌の感染です、ねえー、がない、えー、膀胱炎そうではない、えー、膀胱炎ですね。ということは原因不明ということになります。えー、目に見える。 実証として見える、えー、原因はその2つ、えーまあ、血石による膀胱炎それから、えー、菌に感染してという、えーまあ、雑菌が入ったとかそういうことなんでしょうけどね、まあ、もう一度病院では調べてもらって、えー、食事で なんとかするしかないと。あ, いあとはもう、愛で<笑>やるしかないということですね。ジャン君、ゆっくりお休みください。ポンちゃん。またトイレですか、ジャン君。ポンちゃん。ポンちゃん、おい。 おばさん来たから迎えに行ったね<笑>あ、ぽんちゃんててえ、うしちゃんだ何でそんなとこ行ったにゃぽんちゃん走っていった走っていったねどこ行っちゃった。はい。ぽんちゃん寒いよそっちぽんちゃんぽんちゃん来たぽんちゃん来たぽんちゃん来た またですかんんちゃんはい、うんうんはい。 うんじゃあ。 ジャンくん、じゃんくんはまたトイレまあちょっと、ぽンちゃんと一緒にねんねんしてたのにねぽんちゃん行かないときは全然行かないのに、ね、<笑>最近、ジャンくんは後ろ足でタクタクします るんですようん、さっきすごい大量の砂をほうきで吐き出しましたよ。